どうした ちょっと斑点 と, と一緒に斑点と一緒にミーコミーコが ス, スライドしてった斑点<笑>、はい、の上が好きなようでいやーめちゃくちゃ登ってこようとするじゃん。 お前あもしかしてトイレかトイレもしかしてちょちょちょちょちょあんまり映さないでおこうトイレじゃねえんかい<笑>そこそこ入るお前ちょっと<笑>ちょっと待ってそこ入るそこそこ入るの こんなとこに入りましたけど<笑>そんなそんなそんなに興味あるそこまあ猫って元からホラーなで住む動物なんで<笑>まあこういう暗いとこは好きだったりするんですよね 全然撮影に適さない場所に行くやん<笑>ちょっとちょっと<笑>やばそこかそこかあー出てきた出てきた<笑>ちょっとトイレが近くにあるから映し方やばいとやばいんだよね<笑> ちょっと絵に入るとよろしくないものが<笑>めっちゃそこ好きじゃん め, めちゃめちゃこの隙間好きやん<笑>そんなに好きこの空間まじ<笑>マジかそこは想像できなかった でやるか配信しながら<笑>そんなそんなそんな器用なことできるかなちょっと待ってえー、っとティッシュペーパーティッシュペーパーティッシュペーパーをまあ三枚くらいうわ最悪最悪今チラって映った最悪だ 猫の砂ごと取ってあげるとでおしっこも固まってるんで取ってあげるとよいしょっていうかママ、まあ、おしっこ自分でできるようになってきたんじゃないかなでえー、っとどっかにポイしたいけど どこにポイスすればいいんだろう普通にゴミ箱でいいのかポイントでよいしょまだ終わってないぞよいしょっていうかみイ全然映ってない気がするよいしょどこお前そんなか本当好きキやな めちゃくちゃちっちゃいから入れる隙間やぞそれは何何何何何何何<笑>何何になになになになになになにカメラにそんな興味あるまあカメラっていうかまあスマホにそんなそんな後ろに何何なくていいじゃん そんな後ろに下がらなくていいじゃん<笑>まあいいや<笑>ちょっと映してるとねなんか後ずさりしちゃうみたいなんで<笑>全く人間も猫も同じだね<笑>撮影されるってなるとみんな顔隠したりとか<笑>そんなねそんなね別に いいじゃん写真ぐらいっていう写真とか動画ぐらいさそんな何がダメなのか俺は分かんないけどねまあ俺まあ普通に YouTube やってるからいあちょちょちょびっくりしたびっくりした俺がこけてどうすんねん俺が多分ね YouTube やってるから YouTube やってるから抵抗ないんだと思うけどにしても 避ける人とか本当に避けるじゃん。本気で避けるじゃん。<笑>いや、そこまでしなくてよくねみたいな。めんどくさいじゃん。さすがにそこまでやると。そんなにみたいな感じのことを思ったりはするんだよね。っていうか、めちゃくちゃ中入るね。<笑>こん中にいるんだけど、このこの、この、この、はい。 ちょっと縦横違うんですけどこう、こういうことです。さっきから、さっきからずっとこの中に、さっきからずっとこの中にいるんですよねあ。やっと出た。撮影をすると出てきた。逆にお前、逆にお前 YouTuber に向いている動きをするな。 カメラ回ってると本気出すみたいな<笑><笑>さっきまでなんか後ずさりしてたのに急に出てくるようになったちょっと待って扇風機の。 扇風機の柱が、扇風機の柱が邪魔っていう。どうした<笑>？閲覧三面様いらっしゃい。計六人ですね。ありがとうございます。初見の方、まあいましたらね、ぜひ。 初見ですとコメントくださいあと、あれですね。あの、まあ、コメントもらえるとまあまあ嬉しいです。あと、なんだろう。アイテムかなアイテムもらえると嬉しいし、コンティニューコインもらえると嬉しいし、まあ、全然、もぐりとかでも関係ないですけど、まあ、もぐりの人はもぐりでっていう感じで。 楽しんで行きましょう<笑>。またまたそこそこ好きね。横っでまた戻ってくるっていう。はい。横 そし て, んあてもうそんな端にいるの猫って狭いとこ好きだよねにそんなにそんなにスマホ警戒してるみちゃんみーちゃんみーちゃん ないこない。みーちゃんまあ、い, いや<笑>っこの大切っついよいし横違うんですけど許してくださいね初見でスモーグリンです分かりましたはいじゃあ じゃ あ,、ね、あのアカウント名は読まない方がいいかな、うん、そんなに近くそんなに<笑>そんなに近くに行くでかい出るで出てくるとで出てきて出てきて たまりませんなって<笑>そうですねたまりませんね子猫<笑>はたまりませんね